それでも、デビュー後のグループにメンバーが追加されることがない理由について、ジャニーズに造形の深い下田明宏さんによる緊急機構アイドルの世界にあって、ジャニーズの世界にない言葉がある。それが、新メンバー、二期生、といった類の言葉である。モーニング娘。おはじめとするハロー。 プロジェクトやエグ材料を要する LDH のグループには通例としてあるメンバーの追加。それがジャニーズのデビューグループでは一切行われないのである。仮にメンバーの数が減少しようとも追加募集などが行われることはない。なぜなのだろうか。結論から言ってしまえば、ジャニー北側はデビューグループを完成品として世に送り出しているからである。どういうことなのか。 詳しく説明していこう。国分大地は、ジャニー北川のことを、二軍の監督、と評していた。若手を二軍で鍛錬し、一軍としてデビューさせる。国分は、若い子、ジュニアをどうやって世に出すかということに命をかけていた人、と語っている。ジャニー北川は、ジャニーズ JR を世に出すことに命をかけていた。 世に出すイコール CD デビューに関しては、メンバータイミングデビュー曲の中身に至るまで熟慮を重ねていた。あの山下達郎ですら近畿キズのデビューに際して候補曲を却下されたこともあったというから、その本気度が伺える。デビュータイミングに関しても、嵐やセクシーゾーンへのように結成してすぐデビューさせるグループもあれば、近畿キズのようにジュニア時代に結成し、 数年もの間様子を見続けるグループもある。仮にテレビ出演などを果たしていても、グループのメンバー変更やグループ自体の消滅もよく行われるため、ジュニア時代は実験段階と言っていいだろう。それらの試行錯誤を経て CD デビューという形で放たれるグループは完成品である。 ジャニー北側にとってデビューに関することは聖域であり、デビューするグループは彼のアート作品と言ってもいい。一度のように出したアート作品に関して、その後誰かが手を加えたりすることは許されないのである。その感覚が超越したものであることは、近畿傷嵐といったスータのグループの成功が証明している。 ジャニーさんが平野に託した格言。一方で、ジャニー北側は、答えを導き出すことをタレント自身に委ね、後ろから背中を吸いしてくれる人だったと、堂本光一は語っている。平野市要も、自分のやりたいことを考えなさい。それを行動に移しなさい。その思いを貫きなさい。と言われ育てられた、という。 ジャニー北川は天才的な感覚を持ちながらそれを押し付ける独裁者だったわけではなく、タレント本人の意向も尊重する民主性も兼ね備えていた。そしてそれは近年、聖域であるデビューにも及んでいた。 ニュースは山下智久が高校生のうちにデビューをしたいといったことで結成に動いたというし、A、B 知事も長い下積みを経た上での直談判により DVD デビューが決まり、ジャニーズ WEST に関してはすでに4人組でのデビューを発表したにもかかわらず、本人たちの進言で7人組となった。 しかし、ニュース派9人から3人になり、A、B 知事とジャニーズ WEST も他のジャニーズグループに比べ、初期の売り上げがかんばしくなかったことを鑑みると、本人たちの意向を組むことが、必ずしも良い結果を生み出すわけではないことがわかる。ジャニー北側の感覚で作られたアート作品には、仮にタレント本人だったとしても、手を加えない方がいいのはないか、という仮説もよぎる。 実は今回、3人が脱退することが発表されたキングプリンスへのデビューも、平野仕様の直談判がきっかけになっている。だが最初は、ソロデビューの可能性も考えてみたらと突き返されている。それでも6人でのデビューを望み、今度はメンバー全員で直接訴えた。 温厚なジャニーさんがブチギレた理由、その時のことを振り返り平野は、今思い出しても直談判は地獄でした。ブチギレる社長と、しどろもどろに話す僕、めちゃめちゃ怖かったです、と語っている。結果、デビューは認められたが、ジャニー北側がブチギレるエピソードはなかなかない。しかも相手は、舞台の主演に抜擢するなど、当時から大きな期待をかけていた平野である。 もしかしたら、ジャニー北側はこうなることを予見していたのではないか、とすら思う。本人たちの意見を尊重することは、優しさに感じられる。だが、その一瞬の優しさが、長い目で見れば、本人たちに必ずしも良い結果を生み出すわけではないことを、ジャニー北側は気づいていたのではないだろうか。結果的に、 キングプリンスをジャニー北川が最後に世に送り出したグループとなった。自分がいなくなった後の彼らの幸せを考えて、平野の直談判を突き返し、さらにぶち切れたのでは、そう考えると、ジャニー北川の考えた通りの形でグループをデビューさせることは、決して英語ではなく、タレントたちのことを考えた本当の優しさなのではないか、と思う。 だからこそ、その優しさの塊の作品にメンバーを追加するといった形で手を加えたりすることは、ご法度なのである。文中継承略。下田滝宏、文化系ウェブマガジン、チェリー、編集長。ジャニーズに造形が深く、テレビやラジオにも多数出演している。19年には、ジャニーズは努力が9割、新調新書を刊行